月読みのミュージックビデオ MV が16日グループの公式 YouTube チャンネルで累計1億回再生を突破した MV の1億回再生突破はジャニーズ事務所所属タレントで初というグループの公式ツイッターでは1億回ありがとう 月読みが2分43秒だから163億秒かかることなんだよね。163億秒って517年なんだよね。あれ今から517年前って戦国時代何が痛いのかよくわかんなくなったけど、しょう、本当にすごいことってこと。とにかく、ティアラ MV1 億回ありがとう。と、ティアラ、ファンの愛称、への感謝が綴られた。 キング・アンド・ヌスは今年5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺ユ太タが脱退し、順次ジャニーズ事務所から退除すると発表している。グループは長瀬角、高橋山の二人体制で存続する。ジャニーズ初の1億回再生おめでとう。ただキンプリにありがとうと、これからも応援するよという気持ちを伝えたい一心で頑張ってきました。 YouTube 再生するにあたって、キンプリのファン以外の方にも、たくさん応援していただき、心から感謝しています。これからも5人を応援し続けます。どこにいても何をしても輝ける5人だと思っています。おめでとうございます。ただキングプリンスを喜ばせたいとの一心で再生していますが、こうして本人たちから反応をいただけると、やっぱりとっても嬉しいです。 ジャニーズ事務所発の1億回という記録もプレゼントできました。達成した3月16日は一流万倍日。この日撒いた小さな種はいつかきっと大きな夢を叶えてくれると思います。キングプリンス王とファンの絆は強い。 ファンの思いは決して優秀の美を飾ってほしいからじゃない。あんなに向上心と才能ある人たちにキングプリンスへの全員での夢を諦めると口にさせた。こんなパフォーマンスができる人たちが諦めなきゃいけないような事務所のマネジメントに不信感しかないから、悔しくて悔しくてやれることをやるしかなくて過ごしているから、月を見えむ V1 億は、 彼らの味方でいるとファンからの強い思いが込められてる。金プリとファンで迎えられた1億回突破の瞬間は一生忘れられません。金プリとファンとの団結力は唯一無二の絆で結ばれていると確信できました。月読みの再生始めてからの日々はたくさんの思いが溢れて一喜一憂しながらとても幸せな応援活動をして過ごしていました。 初めてこんなに応援したいと思えるグループに出会えたことに感謝しています。今後はそれぞれの夢に向かって突き進むのを応援していく強い決意を持てた日になりました。本当におめでとう。たくさんのティアラがその瞬間を見守りました。11時間金には行くかと思いましたが、少し過ぎての1億達成でした。本当にすごいことだと思います。 神宮寺くんが無理しないでと言ってくれてましたが、ティアラが1億回プレゼントすることで大好きだと伝えたかったことは間違いありません。コメントを読むと他のグループのファンの方などからもご協力いただいていていました。たくさんの人たちから愛されているキングプリンス。おめでとうございます。